マキブレ 誰もうやらせもうとは。Well, <laughs> well, <laughs> <see you> <laughs> こいつが牧村か何が来たんだどなたですかあれあのお客様ですか水坊や<笑>おかしいなすみません 誰かいらっしゃってますかな ん, なんや、こいつ。目の…うーん、ドア開けっぱなしで出かけちゃったのかしら 俺客よ客やってああああ来てやおいええから来てや泥棒やったらとっくに逃げとるわ落ち着けやなどどこにいたんですかお俺は今店に入ってきたとこやいきなりあんたがすごい勢いで突進してきたもんやからよけきれんかったんやビビったのは俺の方やで。 でも今日の要約はもう入っていないはずですそ、そうなんかいや実はもう体がバラバラになりそうなくらい辛くてなしそろ知り合いにこの店の店長の話聞いてな<笑>なんゴッドハンドっちゅう噂らしいやんかそやから飛んできたっちゅうわけなんやけど おいすみません。怖くて。すみません。え、え い, いや。で、店長はおらんのか。今日は出かけて帰ってきません。すみません。なんで謝るんや。わかった。とにかくで直すわ。 されるなら早く予約をされた方がえあ、ああそれはもうええやああほなまだなやっぱりやっぱりターバーう違う、言うとるやろが あ, あ, あ, あ、ほらわかったお姉ちゃんにやってもらおうかななそれなら納得してもらえるか 本当にコテマスネーショットをかったんじゃないですかああ、なに体を酷使されてるなんて失礼ですが、お仕事は何をされてるんですか仕事俺は俺はキャバレーのボーイや そうなんですか同業の方たくさんいらっしゃいますよやっぱり大変なお仕事みたいですねこの前もグランドって有名なお店の人が来て支配人がむちゃくちゃばかりするから毎日すごい大変だってぼやいてましたふん<笑><音><音>誰や一体 よく貧乏暇なしって言いますけど…私は忙しい方がいろんなお客さんと知り合えるから、全然苦にならないんですよね。私、お客さんから仕事のこととか、街のこととか聞くのが好きなんです。お客さんが普段どんな仕事をしてて、それで体がこんな風に凝ってるんだなって。 施術をしながら頭の中で想像したりするんですふーんここの店長っていうのはどないな人なんや店長ですかそうですねなんか 見た目は怖いらしいです。何やその見た目はっちゅうのはまるで実はちゃうみたいやないか。だってあんなに優しい人、他にいませんよ。そ, そりゃどうなると怖いかもしれませんけど。その何や暴力を振るうタイプとちゃうんか暴力 確かに店長力は強いみたいですね店長のし圧を受けてるお客さんはいっつも悲鳴をあげてますよ<笑>いやそういう意味はのうてなでもあんなに強くし圧してるのにもみ返しが起こることが全然ないってすっごく評判なんですよゴッドハンドっちゅうやつかどうしてもお店に来られないって人のために 出張訪問まですることもありますしいつもお客さんの健康を第一に考えてるんです整体師としてもそうですけど人間としてとっても尊敬できる人ですよそれに以前私も店長に救われたし救われた<笑>とにかく 店長は全然怖くないですよ人は見た目によらないってことで<笑>私見たことないですけど<笑> お, おいおいさすがに笑えんでうんほな<笑>姉ちゃんの話聞かせてくれやなんや趣味とかあるんか ですね展示の本を読んだりもしますけどラジオを聴く方が好きかなラジオか最近はテレビの方がええって思ってたけど目見えへん人でも楽しめるっちゅんはラジオのええところやな<笑>でも一方的に話を聞くよりこうしてお客さんと直接お話をする方が好きなんです <笑>だから仕事が趣味みたいなものかもしれません人と話すんが好き言うんやったらあんたホステスなんか向いとるんとちゃうか私がですかさすがにそれはあいやいやああいう店に来る男っちゅうのは誰かに自分の話がしたいんやせやからホステスっちゅうのは何よりもまず聞き上手でなきゃあかんそういうものなんですか そんなもんやその点姉ちゃんはいい線いっとると思うでしかし仕事が好きかそら羨ましいのお仕事好きじゃないんですかうんまあ上司がちょっとなそうなんですかじゃあきっと私は上司に恵まれてるんですね 店長に出会えて、私本当に助かったんです。店長のお店だから、今までやってこれたけど、他のお店だったらとても。しかし、おん、じゃあ、ミキシィがこっちあるわ、先生。 お客さ ん, お客さん な, なんや寝てもうたんか相当お疲れだったみたいですねリンパも全然流れてなかったみたいですし睡眠不足が続いていたんじゃないですか あ, ああそうかもしれんなじゃあ今度は仰向けになってもらえますか ちょっと枕の準備しますね<笑>ねえった何してんねえ俺はあれ店長え<笑>いやあ参った参った財布忘れたまま飯食うてもうたわまた忘れ物ですか店長 お選出中かいらっしゃいほう<笑>これはお邪魔やったかな<笑>この方店長をご指名でいらっしゃったんですよお仕事が大変みたいで体中カチカチでここ、ね、私が無理言ってえ施術させてもらったんですですよね、はああ そうや。おお。備え体痛めつける仕事中も。興味ありますな。あれ。店長ハリーですか、それ。あ、はあ。弟子に任せっきりやったら、新規のお客さんに失礼やしな。 オプションでえっ本当ですかお客さんラッキーですよ。<笑><笑><笑>店長、常連、ね、さん以外、ハリ治療やってくれないんです。店長のハリキだったら、お客さんのリもよくなるかもしれない。<笑>んあれ、何の音だろうああ、あかん。大事なもん忘れたわ。ちょ、お前。 タバコてこいや え, え私春やるときわしがタバコで急に火つけるんは知っとるやろあはよこうてきて<笑>でもわたしだと時間かかりますよ大丈夫やそれまでゆっくりこのお客はんのツボチェックせなあかんからなじゃあ行ってきます う気ぃつけてなハエをドスとったらどうや固めのあんちゃんこういう状況もなれっこっちゅうわけが牧<笑>村誠さんよ そんな前どこで聞いたんやどこもかしこもあるかいテレクラで引っ掛けた女つこうて派手なリサーチかましとりゃ名も売れるわほういろいろ調べてきたようやななんやずいぶん余裕やな オウミの鉄砲玉が何か知らんが的の店で気ぃ抜いとるようなトシローの殺しえてならなおされんんん悪いことは言わんこのまま大人衆帰るは見逃してるでふん引く気はないかならゴッドアンドの大サービスや行くぜい Oh! Steve, <laughs> <laughs> man. <laughs>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 邪魔すんで<笑><笑><笑>やっぱり人気なンビラがいちゃんとお仲間呼んどったっちゅうわけがなおかお前の仲間とちゃうんか何やと取り込みちゅうすんまへんなあんたが店長のリー・ウェンハイやなマキ誠ラ・マコトはどこや<笑><笑>リーやと何言うてんねん わしが牧村誠やこれ<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>何しょうもない嘘ついとんね今までそれで乗り切ってきたんかもしれんがうちらには通用せんでなん<笑>やとせやったらはい、店長 マコトなんやとおー、えー、タイミングや。おかえり、マキムラ、マコトちゃん。ありがとうございます。おい、さっさとつれてけや。 テントああうううどうしたんですか<笑> 俺さっさと連れてけなんなんやこりおっと兄ちゃんどこ行く気やほんまにあの子が牧村誠なんかああ、それがどないした中華はあれ何もやねあの女俺の絵ものや お前らの勝手にされたら困んねえ。そらこっちのセリフやボケ。前。あんたもしんどき。Ouch. ああ。いつを。逃がしたってくれ。 なんやとあんたしか…頼れんのや…あよ…あよいかんがい <coughs> 余計な邪魔しようって…またかわるわりやしらなんなんや…この状況は… のしゃあない二人ともそのまま争点ぶりに流やったね Not this then. 追いついたで。なんやこれ邪魔すんなよ。どこのヤクザか知らへんけど、こっちもその女渡すわけにはいかへんのや返してもらうで。くそこのんぶっ殺したね。 お客さんですかあの一体何がどうなって<笑>クソがその女は渡さへんで<笑>すぐに仲間がしつこいな説明あとやとにかくここ離れるで 兄貴クソッドないなとんねん兄貴大丈夫でかおい女はまだ近くにおるはずやすぐに探すで応援呼ばんかい お, おい<笑>やっいなことになったね もう大丈夫なの がこっちやえ階段ちょ、ちょっと待ってんな余裕ないわよし、行くでおい、危ないから後ろにおれ ーーはやつらを振り切れるはずや<笑>手こずらせてくれたな兄さん誠ちゃん渡してもらおうかクッくそしつこいやっちゃなお前はここでじっとしとけ。 マコトちゃん先に逃がしてもえいでどうせ一人やったら遠くまで行かれへんすぐに追いつけるんやからなそのくるりだここでお前を確実にぶっ殺すそれからゆっくりとマコトちゃん捕まえて連れて行かせてもらう 何も言いやんあ何であの女狙うとるお前そんなことも知らんと あ, あの女をどうこうしようとしてたんかなんやとお前は何も分かっとらんあの女の価値を。 間抜けやお前は自分が何に足をつくって ん, んのか分かっておいどういうことや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 で店長は心配すんな奴も逃げたすぐに会えるはずや本当に